めっうもう、ビヨンダードじゃないんだっけ。その名はゼロで、俺を助けてくれたのが、バレルさんなんだ。強いのそのバレルさんって人。強いのなんのって。 グレイガ軍のウイルスとちぎっては投げちぎっては投げとそれからそれからごめんママえメンテナンス中のロックマンを科学省に迎えに行かなくっちゃええーうん、もっと聞きたいなビヨンダードのお話ごちそうさままた今度ね行ってきます車に気をつけるんですよ またここにお泊りだったんですか留守にしていた案件が山積みになっていたものだから、つい…あまりご無理をなさらないでくださいね帰ってきたんだなえうまいコーヒーだ データの損傷もひどかったんだが、トリルとの最後の合体で、ロックマンに銃火の能力が残留していたんだ。銃火の能力がまた重火して、突然暴れ出したりしちゃうのかその危険性はなかったが、ロックマンの負担を考えて、重火の能力はこの2枚のチップに移植した。ほら。お…このチップがあれば、好きな時にロックマンを銃火できるんだね。すごいやゾアノロイドや重火ウイルスが全滅した今、 ロックマンが再び重化して戦う必要がないことを願うのねネット君君のペットだ重火チップに対応するよう改良を加えておいたよありがとう名人さんサはいらない よ, ロ ッ, ッよロックマンネット君よしロックマンもうペットに戻っても構わないぞはいパパ気分はどうロックマン会長だよなんだか体が軽くなったみたい よかったなロックマン<笑>ところでよ博士またビヨンダードの入り口がそうボッサアンビエンスが口を開ける心配はないんですか大丈夫だよビヨンダードの獣化因子が完全に消滅したことで今は安定したはずだビヨンダードにも平和が戻ったしバンバンだなでもちょっと寂しいなロックマン よせよモロゾフよ<笑>せったら<笑>はいこちらライカネットセーバーですご苦労様ですで奇妙な植物というあれですよあれおかげで工場の電圧は低下するし、うん 確かに普通の植物ではなさそうだなライカさ ん, ん植物の正体は実体化した電子データです電子データだはい電脳世界の産物です<笑>中間ウイルスディメンショナルエリアを要請しますシンクルチップバッドットイントロフバン 光剥がせシャロでディメーショナルジェネレーターが起動されました。サテライトレイライツ、後方です。サーチマン、お金を入れずにウイルス。今、最後。 植物が消滅する重化ウイルスだってしかも現実空間で実体化していました幸い被害が拡大する前に始末できましたが重化ウイルスの原因である重化因子はあの時完全に消滅したはずでは生き残ったやつがまだいたのかなそんな重化ウイルスとは別に奇妙な植物を目撃しました奇妙な植物工場に出現し電圧低下を招きました 映像を送りますこ、これはサーチマンの分析では実体化した電子データだということですが中華ウイルスのに消滅しましたリ<笑>ンゴが戻るまでに<笑>仕込みを済ませとかなくちゃあら バトルステーションってそうでますチップはもちろん最新の音楽もペットにダウンロードできる優れものでますよ試してみるよあれ消えちゃったよ故障かな故障だなんてそんなはずは あ, あれはライカの言ってた くんスーカーウイルス<笑>ディメンショナルエリア展開しばらくそこに 見た夢と同じだよアメロッパでも重化ウイルスです電気ガスなど天脳植物が原因と思われるエネルギーの低下も発生しています意識的な破壊工作かクソ気がないぜそれならこれでどうだバトルチッププリズムバトルチップベガキャ ナビシ。 うん エ, ンうん、キキエンザえっキキゼロ消えた油断したよエンザ大丈夫かああけど一体ヤツは何者なんだ